はい、えー。続きまして、こちら。同じくセリアで110円。ヒノキ焚き付け剤となってますね。<音声>えー、乾燥済みの国産ヒノキ添です。香りが良く着火性が良いです。まあ、針葉樹なんでね、着火はいいと思いますで。焚き付け用やフェザースティックとしてということで、<音声>えー、メイドインジャパンと。サイズが 10×13×200mm。 20本入ってて重さは総重量で 260g となってますねヒノキ焚き付け材で材質は国産ヒノキ材というふうに書かれてますこんな感じですね20本10本10本でね20本入ってるという感じでなんかね結構しっかりしてるんでこれねあの焚き付けに使うのもったいないなと思うぐらいの材じゃないかなと思います はいえー、じゃあね、開けてみます。これもまあ普通に、えー、シールになってますので、こういう風に取り出しまして、ちょっと1本だけ出してみます。こんな感じですね。えっ、ー、とですね、まあ個体差があると思うんですけど、だいたいですね、あ、もうこれ、ヒノキのめっちゃいい香りがしてきました、えー。先ほど説明書にもありましたが、この長い方が13、4ミリ。 1.3 から 1.4 センチ。で、こちらの短い方が1センチちょうど。で、えー、この長い方ですね。えー、定規で測ると、あ、書いてると20センチちょうどですね。はい。ということなので、まあ、通常の割り箸なんかと比べても、まあ、ほぼ同じ長さということですから、まあ、そういう意味で言うとね、あの、筆入れとかにもね、入る大きさかもしれませんね。ちなみに、普通の割り箸、 この場合ですと、えー、5ミリ。この、だいたい5ミリ、5ミリの、えー、正方形ではないな。8ミリぐらいあるか。5×8 ぐらいのね、正方形になってるので、まあこっちはね、1.2、3セン、4センチぐらいか。あるので、まあ3倍ぐらいはある感じですかね。横が2倍ぐらい。ということで、まあかなり太い、ね、木材になってます。焚き付けに使うのはね、ほんともったいないぐらい。 いいヒノキのね香りがする木材じゃないかなと思いますじゃあヒノキ炊き付け剤、えー、こちらの、えー、燃焼テストかなまあ火付きがね、えー、どのぐらいいいかということを確認したいぐらいなどうだ123456788本ぐらいかな これでやってみようかなというふうに思いますで、えー、着火剤はじゃあ分滝を1本でということにしましょう 風はね、比較的あったかいの で, で風はね、まあ、そこそこあるんですけどねまあ炉なのでこれでレンガで多少あおってるのでね、まあ、直接、えー、火が風がね煽られるというほどはないですけど若干向こうから手前カメラの方に向かってね少し吹いてるかなーっていうぐらいです、うん、まあもうこれ完全に乾燥してますねもうこの時点ですぐ分かりますけど えー、なんでねあのー、最初の動画でお伝えした通り、えー、割り箸と比べたらね、えー、どうでしょう割り箸5本分ぐらいあのい1本の木が割り箸1本の5倍ぐらいの太さがあるんですけどねあこれもう綺麗に、えー、もう火移ってますねだから分滝を今1つを2つに割って入れたんですけどまあもうめちゃめちゃ火付きいいですね 8本あれば、これ、あのー、そうですね、お湯1リットル近く余裕じゃないかなと思いますね、うん、も, うもう完全につきましたね、これね、で二次燃焼でもないんで、あのー、まあね、あの普通の、普通のまあいわゆる焚き火スタイルですけどね、非常に燃やしやすいです、まあ、イゲタに組むまでもなかったかな、これは。 そんなな感じかなヒノキのねめちゃくちゃいい香りがするんですよ、えー、国産ヒノキ材を使ってて1本の長さがね、あのー、前も言いましたけど 20cm 割り箸とほぼ同じ長さあるんですね乾燥済みの国産ヒノキ材で香りが良く着火性が良いですよと、まあ、焚き付け用やフェザースティックに使ってくださいと、まあ、いうことがね書いてます 説明書でね、はい、素晴らしいねこれは会社は株式会社スバル大阪の岸和田ですねという感じなんですがよくこんなにいっぱいね、えー、セリアで出せるほど、えー、大量にね、えー、作れたなぁとその在庫というかね、えー、ロットが確保できたなぁというのがすごいなぁと思います どのセリアでで売ってるわけではないのかななんかねあんまり今まで見なかったんですけどいつぐらいからあるかは知りませんけどあのこの間行ったね新しくできたセリアにはね、えー、これが3つ置いてましたのでもう3つとも買ってきましたこんだけ入っててね110円なんでこんなもんあるだけ買った方が得ですねはいあの太いねあのホームセンター売ってるようなこれキャンプ用品店とかねキャンプ場で売ってるようなあのー、紅葉剤とかのね薪 長さ4 0センチぐらいあるようなね一般的だと思います1束がどうだろう900円から1000円ちょっとぐらいの間だと思うんですけどねあちらにいきなり火はつかないのでねこういう炊き付け材を使ってやったらいいですよっていうことで、ねまあ、ただ炊き付け剤なんでね、あのー、まあすぐに火がつくんだけどすぐに燃えてしまうということなんでこれが燃えてる間に太い木に火をつければいいですよということではあります ちょっと太い木入れてみましょうかもう完全にこれ燃えてね今燃え始めてどうでしょう6分ぐらい経過してますけどもう半分以上燃えてるので残りはねもうだんだん弱火になっていくのでちょっと1本入れます太いですこれねこれ紅葉剤です紅葉剤いわゆる火がつきにくいというね火がつきにくいけど、えー、1回火がつくと長々と燃えてくれるよというねちょっとこう 場違いなとこにね行ってるやつを少し場所を動かしてこんな感じかなーはいえー、感じいいですねこの二次燃焼じゃないんでねやっぱね煙が出ますね特にこの紅葉剤で上からねドバッと入れちゃうとねまだけど気持ちがいいのでちょっと見ながらいっぱい い, いきます 感じで燃えてますねいい感じですね。うん、この焚き付け材はね、めちゃめちゃいいと思いますよ。何度も言いますけどね。え太さがちょうどいいんですよ。割り箸細すぎるんでね。これ、で太ければ太いほど火付きが悪いんですけど、この太さはね、めちゃめちゃ火がつきやすいので、まあ、特に初心者の方だったら、まあ、こんなんあるとね、めちゃくちゃいいと思いますよ。 今全部20本入ってる中の、えー、8本だけ使いましたんでまあ半分弱を1回の焚き火で使えば、えー、余裕かなという気はします今日はね割と暖かい方で気温がね10度以上ありますねで風もそんなに吹いてないしということでね環境的にはね悪くない環境なのでやりやすいんですけど 環境が悪くても、そんなに困らん気がしますね。ちょっとね、カメラの方に火が向かってきて危ないので、ちょっと心なし向こうに寄せますよ。よいしょ。よいしょ。よしよし。紅葉樹はね、なかなかね、火がつかないのでね、うーん、やっぱ紅葉樹なんかにね、あの早く火をつけようと思えば、 あのこういうね横に置くというよりは縦のねあの筒型の縦型のねウッドストーブでえー燃やしてやった方が簡単に火はつくと思います炎が基本的に上に向かって上がるのでね立ち上がるのでねこういう横に平べったいねあの炭床というかほというかえそういうとこに置くとまあその燃えてるところのねえ一部しかえ火がついていかないので若干こう時間かかるし その時間かかってる間っていうのは少しずつ少しずつね火の温度が上がっていくので、えー、木からその燃焼性のガス可燃ガスがね少しずつ出るんですけど、まあ、少しずつ出てもねその少しにすぐに着火するわけではないのでそれが、えー、燃えないまま煙となってね、えー、外に出て、まあえー、木材に含まれる、えー、水分なんかと混ざってね白い水蒸気も混ざって白い煙が出るということだと思うんですけど。 そういうい意味ではねあのピコグリルみたいなね、えー、やっぱり横にこう薪を並べる場合っていうのはね同じことが言えると思うんですけど、えー、どっちが有利かというとやっぱの縦型のねあの筒状のねストーブあの方がいいでしょうねロケットストーブとかねなんかもうすごい火力でね火がつきますけどだいたいね炎ついてきましたね。 紅葉樹の方にもまあ映ってきたかなという感じです、えー、まだ少しねこんな風に、えー、燃えてないやつがねあるんでもう少しちょっと待ってみましょうかもう少し待ってあの8本のね焚き付け材が燃え尽きる頃にはこの紅葉樹の方にも火が移ってるかどうかということでねまあ見てみようと思います、えー、今着火してから 10分は過ぎてますかね多分10分30秒とかそんな感じじゃないかなと思うんですけど、まあ、ノーカットでね、まあ、そのまま撮ってますのでもしかしたらちょっと後で編集すると思うんですけどどうでしょうね、うん、今日はこの焚き付け材のねその燃えやすさ、えー、利便性というのをね確認しようということでね、えー、実験をやっております だ い, だいぶん焚き付け材がえ燃えてきましたねどんな感じかな、まあ、まだちょっとね燃え残ってるやつもあるのでもう少し待ちましょうか、うん、これあのなんていうのこの金属のねこの皿自体はですね実はあの地下番長のねのバーベキューコンロの、うん、え内側に入れるね炭を入れるための ステンレスかなのね、えー、箱なんですでそこにこの100均のねちょっと網でね、えー、空気の通りが良くなるように網を敷いてその上で今燃やしてる感じになりますこの鹿番長のですね、えー、ステンレスだと思うんですけどこの入れ物が強くてですね<笑>その、えー、バーベキューコンロ本体はねもう全然使ってないんですけどねあの洗うのが面倒で 前回のね動画で紹介したと思うんですけどちょっと面倒なんですよ洗うのが<笑>あのキャンドゥのねあの550円のあの薄いね平べったい鉄板状のやつがあまりにも便利すぎてねあっちばっかりになっちゃってるんですただねこの器自体はねちょうどいい大きさでね便利なのでこんな風にしてね、えーまあ、たまにねここで焚き火をして焼き鳥を焼いたりするときなんかは、まあ、こんな風なね 鉄筋とかを乗せてててロストルにしてやってでその上でね網を置いて焼いたりとかまああのー、何でも加熱できるからですねダッチオーブンだったり、まあ、ケトルを置いたりしてこの熱源でね料理をするのにはね、まあ、ちょうどいいんですよね確かにねこういう横に広いとね、あのー、ロストルをいっぱい並べた時にあのたくさんね、えー、鍋クッカー類がねいろいろ置きますからそういう意味ではね 横長のものはメリットがあるんですけど着火はねしづらいかなというかどうですちょっと見てみようかなああ火ついてますねまだついてますねもうねこんな感じですまあ焚き火だったらこんな感じですね通常はねこんな感じでちょうどいいんじゃないですかねえー、まあちょっと回しちゃったらねけど温度が下がったので今温度が下がると消えちゃいますね まあギリギリついてる感じかなはいということで燃、えー、やしやすさは、えー、ちょうどいいんじゃないかなと8本あれば、あのー、割と太めの紅葉樹に火を移す時にもね、えー、可能じゃないかな、まあ、割と太めって言ってもね所詮、まあ、5センチぐらいにね、あのー、すでに割ってますけど買ってきたままじゃなくてねまあ、あのー、一般的にねよくナイフでやるような 小さくね、えー、割って細くしてからね、えー加熱あのー、木にくべるような時の太さじゃないかなと思うんですけど、まあ、それぐらいにしとけばねこの焚き付け材で十分に着火が可能だし、まあ、全然苦労しない感じですね、えー、とてもいいんじゃないかなと思います、えー、じゃあ続きましてね、えー、縦型 の, ねあのウッドストーブ、えー、筒状のねちょっと有利ですけど燃やすのは えそちらを使って同じように焚き付け剤で着火をしてみようと思いますじゃあ1回ねここで切りますはい、えー、ではね今度は、えー、縦型のウッドストーブまあ二次燃焼ですね、えー、こちらでちょっとやってみようかなと思います<笑> 本数はねちょっと違ってるというのはちょっと気持ち悪いので本数はちょっと統一して同じく8本ぐらいにしてまあこんな感じかな、まあ、二次燃焼型なんでねっていうかま縦型なんでね、えー、まあ明らかにさっきよりは有利だと思いますけどで同じように文化焚き付を半分半分に割った方がいい 回らなくていいと思うんでもこのままいきまきす縦型なんでねちょっと中央あたりに突き刺すようなこんな感じにしてで着火していきます1分33秒ねはい本当はねあの着火剤のね下につけてやった方がいいんでしょうけどまあ細かいこと考えなくてもね にできるのがねこの縦型筒状のウッドストーブのいいところはいまあヒノキのねいい香りがしてきますねこの香りを楽しむというね<笑>ことができるんじゃないですかねこいつだとですねヒノキ材香りを楽しめるっていうねこう一本一本ねあのやっぱり木なので節も模様も違ってて 本当ね綺麗なんですよねもったいないよねこ れ, これを焚き付け剤に使っちゃうとかねさすの見つけたらねぜひ買った方がいいですよこれねめちゃめちゃ便利ですから、うん、330円とかねしてもね全然おかしくないような感じじゃないかなとは思うんですけどはいえー、今1分ぐらい経ちましたねもうね うーん火がねついてますもう早いですさっきよりもやっぱり明らかに明らかに早いですなのでこの辺で、えー、入れていきましょうか同じように紅葉剤をね1つどう入れればいいか分かんないもう、まあ、適当にくべました、はい、うん早そうですねかなりもうちょっとこっち向きの方がいいか 空気ネタルかなちょっと全体になる木がこんな感じかなこの薪をくべる時にね、あのー、どういうふうにくべればいいかなーっていうのがね焚、まあ、き火の面白いところの一つで何て言うんでしょうね、あのーまあ、空気が通るようにこう上昇気流を妨げないような向きにしつつであのー 特定の場所だけにね木が固まっちゃうとお互い空気を取り合ってね酸素を取り合って酸欠になるのでなるべくこう均等にばらけてやってで、えー、空気の通りを良くした状態であの燃やしてやるということが基本ですよね明らかにほらさっきよりも火が強いの分かりますかねあの横型 の, あのさっきの箱 みたいな形で着火する時と違ってあのやっぱ一気に燃えてるんでね、今私この火からそうですね、50セ ン, 40センチ、50センチぐらい離れてるかな、でもねあのあ、暑いですね、こっちに来る火力が全然違いますね、熱がね、一気に燃えてるんです、その分多分燃え終わるのも早いのでね、さっきよりも短い時間でね、あの火も映るし、着火もするし、燃え尽きるのも早いしという感じだと思います。 これね、あのー、木がね乾燥してないとこういう端っこね、ね断面、こののコバっていうのかなこの木の、ね、断面から、ね、いっぱい水蒸気が出るんですよ、わーっと熱せられてあの木に含まれるね水蒸気がこう沸騰するような感じでねこの木の道管、水がとの通り道から噴き出してきてあの泡が出てきてね沸騰してシューってなるんですけどこれ全くならないでしょ。 そんだけね、よく乾燥しててるっていうことですあの。基本的にねこいつはもう乾燥もしてるので優秀ですキャンプ場とかでね買った薪はねよく湿ってることが多いんですよねあの、山から取ってきてねあのよく乾燥しないまま、えー、そのまま売ったりしてるので自由に持って行ってくださいみたいなね時々あると思うんですけどでね意外とこう乾燥してないので火がつかなくて苦労するっていうねあのキャンプ経験したことがねある人ならね もしかしたらわかるかもしれませんけどその点ねこちらはそういう感じでもないですこの広葉樹はね確かねどこで買ったのかなワイルドワンかホームセンターかどっちにしてもねよく乾燥して売ってましたのでねキャンプ場のに比べるとね確実に燃えてくれますもうねめちゃめちゃ今暑いですねこれは暑いですねちょっとねもう暑すぎるぐらい暑くなってきましたはい、えー、もうほら完全に火ついてますね そうなんですよ。やっぱね二次燃焼型だからっていうのもあるんでしょうけどこの縦型のね筒状のストーブに入れるっていうのはねもう火付きは早いですこっちの方が煙も出ないし、まあ、より簡単ですよねで風がついて吹いてもねやっぱりこう筒状なので何、まあ、て言うのそ の, この筒の、ね、上端上の端っこの、まあ、円になってる 円周部分はねあの風が吹きますけどその筒の内部はね風が通り抜けるわけじゃないのでやっぱりねこう安定してね気温が下がらないだからねその木からねあの可燃性のガスが安定して出続けるので炎の勢いが弱くはならないっていう形ですねこれね、はいえー、ちょっとね中見てみるとね見えますかね、えー、スマホが落ちたら怖いんでちょっと控えめにやりますけどこんな感じでね 完全に燃えて、今、あの、置き火みたいになってます。最初のやつがね。ということで、非常によく燃えました。えー、時間が7分ぐらいかな。さっきより、やっぱ明らかにね、早く火がつくし、えー、ちょっとさっきのこの、中途半端に返しちゃったやつも入れますね、もうね。もう一度入れとけばね、すごくよく燃えますので。はい。で、こうなったらね、 合わせでこいつも入れてやるとより上昇気流が発生するので後で乗せるとね必ずこうなる、ね、本当はなんですたいなやっぱ最初に乗せとかないとねやりづらいんですはい今煙が出ましたね煙がねちょっと多分今私がいじっちゃったのでね中のこう空気の流れが乱れちゃってね でこう火が出ないところが一瞬あってそこにそから発生した可燃性のガスは着火しないまま表に出て煙になっているということです、はいでまあ、入れとったら、ね、そのうちこのコンロ内部がまたあったかくなっていくのであ、えー、かくなると熱が、えー、可燃性ガスがねどんどん、えー、十分に出るようになってそして上昇気流が安定してほら煙が出なくなったでしょうこんな感じですね 煙が出たらねあそこがなんか酸欠なのかあの温度が低いのかどっちかです、まあ、酸素と温度この2つでねあの燃料さえねあの乾燥してればあとは燃えない理由は酸素か温度なので、えー、どっちかなということで適切に対応してやれば煙を出さない燃やし方にすぐにこう移行することができるということですね、はいえー、きれいな炎になってます まあ、やっぱ個人的には、ね、あのピコグリル型の、ね、横に薪をあの寝かせるよりは、ね、こういうい縦に、ね、筒状に立てる方が私は好きですねこうあったかいしねうんまあま あ, あのそれぞれあるんでねでこういうあの縦型のやつのメリットデメリットは、ね、逆に 40cm の薪っ買ってきた時にあのそのまま投入できないのでノコギリで切らないといけないんですよね 縦にはねあのバトニングすれば割れますけどあの材木ってあの横にはねあの切れないので割れないのでその銅管とか紙管とかね木の繊維が縦に走ってるので、まあ、そういう意味ではねこのデメリットとしては長い木の場合にはノコで切らないといけないねまあ斧でも割れるのかな分かんないけどねちょっと斧だと大変じゃないですか縦に割るのはいいけどね まあ、そういうところはね、やっぱピコグリルみたいなね、あの長い巻きでもポンとそのまま置けるっていう強みはあるんでしょうけどね。まあ、私の場合、庭キャンパーなんでね、主にこういうサイズがベストなので、あのー、おすすめなのはこういう形状のストーブかなという気はします。はい、ちょっと本題からずれちゃいましたけど、ヒノキ焚き付け材の検証を終わりたいと思います。 ちなみにねちょっとやらなかったんですけどねこういう細い何これは割り箸ですね割り箸割り箸はねまあ燃やしやすいんですけどね本当に一瞬で燃えちゃうのでね、まあ、よっぽどこうなんだろう火付きが悪いね、えー、ものにもう早く火をつけたい時はね使えるかもしれません、ね、けど割り箸よりもやっぱりこのぐらいの太さあった方がねあの忙しくなくていいと思いますね忙しいからねあんまり細いとね次 々, 次々次々ね もうこれ安定しました。はい、ということで、えー、このあたりで、えー、録画を止めたいと思います。